はい、大丈夫ですかね。じゃあ、みなさん、こんにちは。今日はさがみながら、ええー、しょうらく、ちゃまが。えお、ー、取り合い1、い戦ぜ三、三、三、えー、チーム合同で。踊らせていただきます。みなさん、ごお手よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、あおりの方、仰せつかりましたので。頑張って、煽ってまいりたいと思います。ちょっと、みなさん、こう見えますかね、あの、後ろの君、あの、こめくん。 僕ね大好きなんですよこの子何何くんだっけ大五郎大五郎頑張って踊ってこうねじゃあ子供たち行くぞ」って言ったら「おじさん行くぞ」って言ったら「おお」ってやろうかじゃんできるできる大五郎じゃあ大五郎の掛け声にする<笑>できないじゃあおじさん行くぞーって言うから「おお」ってやるんだぞいくぞいくぞあー拍手をお願いします ありがとうございます。それでは参りたいと思います。踊り子かまえん。<音声>あー 以上の皆々様方に感謝の気持ちを込めて礼、ありがとうございました。